こちらはつやまひのき枝がいっぱいあるんで挿、はい、し木してね寄せ植え作ろうこれ寄せ植えのいいと思うこれこちらは上のグリーンクラブで 20% オフで買ってきました1400円ぐらいで売ってる素材ですあこれ肌が来るまで結構時間かかるからね幹の木が若いからね、うん まあ、でも差し木もいいっぱいできますからねずっと見ていくとねここが結構幹と同じぐらいの太さが出てるんだよねこの枝だからこれ双間で作るかそれを抜いちゃってこれ単管でやるかですねなるほどずーっとねこう見ていくとヒノキの特徴 こ, こだかな骨になってるこう両脇にはこう枝が出てるんだけど、はい、前後の枝っていうのはな、ね、い。 なるほど地方には出てないんですよ、ね、針穴でこうねじりを少し入れてやって、前枝と後ろ枝を作っていくような感じにするか、枝抜いてみれば分かると思います、ずっとね、こんな感じです後ろ、後ろも同じ、こういう感じで、なってるねうん、だから、少しねじりながら作っていった方がいい、前後 の, あの枝ができるかと思う。 切ったやつはみんな挿し木用に水につけておきます。うん、水につけ て,、うん、つけて差し木しや。枝はどういうのを切っていけばいいんですかね。枝はちょっとこれ骨格が見えないからまだただ見えるように切ってるだけです今。当時に近い。うん。ういう太い枝があるからこれを使うかちょ、うん、ともう取っちゃうかですね。ヒノキは初心者向けの木ですか。うん。これ結構丈夫だよ。ただね、チームヒノキあるんだけど台風が来てね。 塩塩。それ当たってね、枯れちゃったんだよ、そのとこ。ここに置いてあったや石川さんのやつも、あのー、台風の後枯れたから。塩、え、害、ー、があるんだよ。海沿いの町だと結構厳しい厳しい。台風の後ね、水でジゃーって綺麗に洗い流してんのやんないと。塩水に弱いみたいな、ねえー、こと一回塩水かけてみていいんだよ。枯れちゃうじゃないですか。と<笑>るか。<笑> <笑>実験で、ね、で、ね。多分で、ね、あれ円買いだと思うら同じ箇所からいっぱい出てますねうんいっぱい出てる、うんっつけね、これってと枝がガクッて下げられないこれ裂けちゃうからあこれ今柔らかいけどねもっと古い木だとね下げると裂けてくるから樹形、うん、は基本はやっぱ直感なんですかね直感だねヒ ノ, はヒノキだから建築材料だからさ、うん、直感で作ってるからなるほど 分かっ木じゃああの建築材料になんねんもね私前はまだねこう林業関係のね機械を売ってたことあるんですよあのチェーンソーとかねヒノキに木に登っていくるんですよ木登り木ってなんですよ木登り木木に登っていくる機械があるんう木登りさんがねこう木を枝打ちするわけですよこうやって下の枝みんな取っていくからねその時にヒノキが木に登ってて枝を切るだろう木登り木っていうのがあるこれやっぱりヒノキは直感がいいと思うよ 一本じゃちょっと寂しいからね。寄せ植がいいと思。寄せ植えと思う、うん。立派なやつならいいかもしれないですよね。ぶらさし出てるゃんここんな感じなんだ。こんな感じ。ねなんかまっすぐじゃないですね。上まで取ってたのいいかね。装、う、感、ん、みたいになってるんだ な, ん な, クススな。クリスマスツリーになってますね。<笑>いいかもしれないクリスマスツリー。<笑> この辺はちょっと足元が怪しいなぁうん盆栽としてはこれもやっぱ右左になるようになんか、うん、右左枝は、うん、右左前後左右だねこれね。ね左前後これ目めつみは心拍と同じような感じですかうん同じような感覚メつみ ね,、うん、目ね こ, うこういうふうに葉っぱが出てるのこれこれねで、ねはいはい 葉っぱの形作るメツミツは一応の葉っぱの形みたいにこれ作っていけで先端が出てますね。そうこの出ずるだけ取った方がいい。これ全部こうやってもっと小さくしようと思って全部取っちゃうとねあの綺麗に芽が出てこない。うん、ないこの芯がずっとこ れ, これが芯なんでしょ。うんうん、これここで抜いちゃってもいいん、うん。こ こ, にあそこで切っちゃう。ここに芯、はい、そうするとこういう。 イチョウ型に、ねうん、そ う, 型になるからう本当心拍みたいな感じです、ね、そう心拍と大体似てるね、うん、成長点を残してあんまり強くね芽つまない方がいいと思うんですよなるほど葉っぱがねこう上下にこう重なって出るんですよこれ上の強い芽を使うか下の弱い芽を使うかでねそうやって取るためにこれにこんだけ密集してるのにそう元気ですよね元気いい、うん、枝もやっぱりすかしていった方がいいと思うんですよ この辺の間取ってでこれが長いからこれ2枚ですこ れ, これ上重なってるからこれずーっと伸びてきてるでしょここに、はい、でこの元の葉っぱが上重なって出てきてるんですこに、うん、こにだからどっち私もね結構迷うんですけどね、うん、これどっち使うかこの枝この葉っぱを使うかそれともこれを使うかって、ね、短くするこれ取っちゃうかで 枝はもう交互に作って い, けばいいですよ。あんまり元にあるこ葉っぱいらないでしょ、うん、そして、これがスタートの枝。はい、これね。してことこれ抜くでしょこれ抜る、はい左左にてから、ね。交互に出していけば。これ抜いていけば。これ抜いていく。恥ずかしいですね。そう、恥ずかしい、うん、これが元の葉っぱになってる、うん。これをこう取っていくから。 まあこれは今年伸びた 枝, だからあ枝で、これはいけないんだけど、ここがきちっともうできてきてるから、うん、こっちはあんまり目摘み、天体は目摘みだと思うんで、こうやって見ると こ, こんな感じになるんですよ。じゃあ、これもっと詰めていくのかなきゃいけないでねこうたヒノキはね、はい、こう金っけらうみたいですよ、ね。金っけ、金、うん。はさみとか、ら、うん、う, う。黄色くなってくると思う、はさみ使うと。 要は葉っぱとかですかね、うん、が枯れちゃうんですかね枯れ枯れるのかな先端が金っ気が嫌いなんです杉もそうでしょで手でやるんですか手で目摘みとか目摘みはこう手でやるのんがきばっかりでっ枝が抜けてないこれ<笑><笑>やっぱり模様がついてるねこれで針が出てこれ直してやるんですけ、ね、ど微妙にこんな感じ相関にしてそうかにしてそうかちょっと寄せるとうん それで、これがいらないな。いや、これ相関に、ここぐって寄せれば、ここの曲がりがある程度ね、緩和されるような気もしますね。うん、そうだよ。中途半端な曲がり、ね。かなり、枝抜いちゃうだろあた<笑>これ。あ、ないない。これ、これ、これも邪魔っけだ、ね。枝<笑>がなくなっちゃうな。じ<笑>なくなっちゃう、ね。挿し木の素材で、いっぱいできちゃう、ね。<笑>足元を見てみると、植え付けがちょっと、曲がってる感じがしますからね。 もうしっかり針金かけるか。はい Продолжение следует... やっぱマタをマを締めていけば。うん、締めていうん。こうね、股を締めて。いちょっとね、こう上の方、あの少しねじりが入ってる。これ、うん、骨だから少しこう前後のね、うん、じって葉っぱの配置をち ょ, ちょっとこうねじっとします。うん だいぶさっぱりしました、ね。さっぱりした。<笑>あの、もっと葉っぱが出てくるよ、これ。うん、まあ、でも骨格も上がってたから。ある程度ね。やっぱりヒノキはちょこちょこ直感だな。直感ですね。これ長いかな。<笑>これどうかな。<笑> こんな感じで質感の、ね、こんな感じ質感ですね。ここがちょっと太っちゃったね。そうですね太いですね。じゃあこっちが親の方がもっと太ってくるよね。うん気にならないと思う。気にならないかな。これはこれでじゃあこれで作っていく感じで、うん、で, でですよね。これですよ。こんなにこんなに冊にはどうしようかな。<笑>こんなにいっぱい取れました、ね。またテレビ来てるの？ こういうこうやってやる人もいるんですよ。 この受験に挿し木してもつきますかね。つくと思うよ。多分大丈夫だと思う。ギリギリですかね。うん。き期は6月とか。5月とか6月。うん、6月ぐらいが一番いいと思うけどね。これあのバブキューライトがいいんだよ。ああ、こっちはね。あれだとこうしっくりするんだよ。よ伸びたの、この今年伸びたんだろうこれ。うん、そうですね。今年だと思う。ね、長いとちゃんと枯ちゃうち、うん。長すぎても。葉っぱが重すぎてもダメだもんね。うん こんな感じで挿、えー、し木をしていきます。風がつって吹くと飛んでっちゃうかもしれないね。やっぱ風があんま強くないところですかね。うん、あと水を枯らさないようにってことですね。うん、ちょっと僕も一緒に挿していきます。挿し木を。うん。だいたい挿しました ね,、うんね。これでまた増やして。<笑> 今度は寄せ植えを今度はあのヒノキ林ですね。ヒノ キ, ヒノキ林を一、うん、年後に山だね。<笑>ヒノキ山？<笑>ヒノキ山、ね。まあヒあんまり動画ね上げてないですけど、あまあこういうああんいうんああのセッカヒノキは多いですけどね。ああセッカヒノキや、うん、まあこういうふうに直感にして本当のヒノキじゃないでやりすね。そうですね。作ってもいいし挿し木もつくので面白いんじゃないかな。直感面白いよ。そうか。 うんそですね、ポイントはやっぱり枝をこう寄せていくっていうほんとはヒノキなんかは相関なんか作んいもね建築材料するんだったらね建築材料にするならっ、うんだらまっすぐのまっすぐ作る、うん、というわけで今日はは、えー、ヒノキの、うんま、生紙と、うん、挿し木で、うんえー、増やしていくというようなことがやってきました挿し木がいっぱいできるといいねこれねそうですね<笑>これでまた、えー、増やして遊んでいきましょうと。 じゃあ、本日もありがとうございます。